演舞開演。どうも。私のつれずれなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで本日三分の一の塩の野菜が入る魚介豚骨焼きラーメン食べたいと思います。本当すごい野菜の量ですねで。魚介と豚骨のダブルのう美、ま、味しさ。ここには期待が持のそうですね。それでは。はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。 焼けた瞬間に鰹節のいい香りがしてきてどちらかというと焼きうどんラーメンというよりうどんやお好み焼きのようなそんな感じがありますではいただきますど豚ん骨んと魚介ではからと思ったので酢がいがいやいがこれはから。 豚骨と魚介という組み合わせだと意外かもしれませんが魚介の味の方が強かったですねなのでラーメンなんですけどかなり和の要素が強いラーメンに感じました生姜はピリピリしていいすしかつお節もいい香りをしていますお野菜もシャキシャキしていて麺も太めで噛み応えがありそこにうまく和風の味が染み込んでいて美味しかったですやっぱり